今回はゴムをつけて腰振るだけで反り腰の改善、ぽっこりお腹解消腰痛改善になるエクササイズを紹介していきますお腹が出てるよーって方はやってほしいメニューなので頑張ってみてくださいはいみなさんこんにちはタートルです 今回ですね、ゴムを使って骨盤の歪みを取っていくんですけども、もし今日ゴムないよって方も、今回のメニューやっていくだけで、多少は改善されてきますので、動画を見ながら一緒にやってみてください。ゴムある方は用意をしておいてください。今回このゴムチューブを使ってエクササイズすることによって、骨盤の位置が整い、お腹がへこみやすくなる、反り腰が改善できる、腰痛解消になるんです。骨盤矯正行ったことある方はわかると思いますが、数日したら必ず骨盤ってまた歪んでしまうんですね。 なぜかというと日常生活の癖や筋肉のバランスによって必ずすぐ歪んでしまいます動画を見ながら一緒にやってみてくださいそれでは紹介しますはいまず足肩幅にして足揃える感じで立ってみてくださいどちらかの指が前に出てしまってるよって方は骨盤の左右が前後に傾いてます もちろん、うつ伏せになって、足の長さを見てみると、必ずどちらか数センチ長くなっているはずです。骨盤というのは、前後にも上下にも歪んでしまっているんです。これを整える方法としては、ゴムバンドを腰骨の下に巻きます。ちょっと強めに巻きます。コブは作らなくてもいいです。中に折り込めば、ゴムは引っかかります。 このゴムがたまに少し上がってくるので上がらないように何度か下にねまた押さえつけてくださいもしない方は今回なしで見ながらやってくださいこのゴムを骨盤に巻くことで上下前後に動きにくく固定されますこの状態で腰を振るだけですまずは寝た状態で足を振りますこの時にしっかり力を抜いて足を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 腰痛い方はね、ちょっとゆっくり動かしてください。少しです。はい、オッケーです。次は交互に太ももを胸につける感じです。これで前後の骨盤が整います。しっかり四角える感じです。それでは行きます。スタートしっかりこれでね。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 さっきのね膝ついたバージョンよりも腰が動かしやすいと思いますバランスはねちょっと言いりますけどもはい反対ですおっとっと前腿がね引っ張られないんで頑張ってあと少しですよーし OK ですお疲れ様でした今回ねねゴムバンドがなかっったよーって方は、ね ここまでちょっトドンと乗ったよーって感覚がわからないかもしれませんが、ゴムバンドがあってやったよーって方は、かなりね、腰の痛み、骨盤の歪み、姿勢というのが一回で改善されたと思います。持ってない方はですね、amazon でだいたい500円とかで売ってるんで、これ一本持ってるとね、すごく便利です。そこまで場所も使わないですし、ただあんまり使わなかったらゴムが傷んで切れやすくなってくるんで、まあ、定期的にね、こういったメニューをやってもらって、体のメンテナンスをしていくことで、姿勢、骨盤が正されて、痩せやすい体をキープできますんで、参考にしてもらえたらと思います。